はい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラブの監督です。リクルートのクーポンを使ってですね、通常は5000円ぐらいのところをですね、約半額の2500円ぐらいで埋まることができております。ちょっと今、部屋紹介をしていきたいと思います。えーと、まずですね、こちらですね。一緒にハンガーがあります。えこれは私のジャケットですね。大きな鏡がありますね。そして、これは何でしょうか普通の 一緒でしょうかはいでちなみになんですけどもシングルの部屋を借りたんですけども多分部屋が余ってるのかわかんないんですけどもなんとツインサイズの部屋を借りることができましたデスク周りをえ見ていきたいと思いますまずはえ消臭剤ですねそして電気ポットがありましたいやカップ麺食べれたのかがないかと思ったけどもあるのかポットでティ、えー、ッシュにアラームの時計ですねただいま10時21分ですこれは灰皿タバコ普段吸わないんですけどもなんか喫煙ルームになっておりましたドライヤー 電話 で, すね鏡 で, すね、で、すすねね鏡ででライトがあります。ここのスイッチで消したりつけたりできます。で、ここに、えー、とテレビがあります。で、えー、テレビリモコン。そして、えー、マッサージもできます。もちろんお金がないのでやりません、ね。そして、ここなんですけども、電球が入ってるんですけども、なんかつかないんですよ、ね。で、なんかこれ裏技あんのかなえっ、ー、と、おしゃれなカーテン。で、天井は意外と広いですね。で、えー、正面を向くと、 おしゃれなラベンダーの、ラベンダーだね、これ。なんだこれ生姜えーツインベッドですね。これあとお風呂入りたいと思っております。トイレですね。そしてここですね。綿棒に、髭剃りに櫛、櫛そして歯ブラシ、そしてボディスポンジが付いております。そしてコップですかね。 えー、とここにですね、えー、フェイスハンドソープ、シェービングと、あとボディーソープがあります。で、お風呂ですね、こちらですね。はい。はい。で、ここにですね、えー、シャンプーとコンディショナーがついております。ここをこうやって隠せたりもするし、まあ隠す必要ないですけどね。まあ冬って結構暖房費高いんですけども、まあこういうですね、ホテルに行ったからこそお湯をたっぷり出して、至福の時をですね、えー、過ごしていきたいかなと思っております。でもね、 お風呂に入ると粉がねなかったからね、今度また来るときは、粉を買って来たいと思います。えー、こちらのホテルにある、えー、めっちゃ長いんですけど、これはパジャマなのかなでもこれズボンがなくて、すっごい長いんですよね、ここ。はい、ということでですね、えー、ただいまなんですけども、11時23分です。というわけでですね、夜ご飯を食べていきたいと思います。で、今回買ったものなんですけども、成功マートで購入しました、えー、こちらですね、チンして美味しい蕎麦。和風 豚焼きうどん。これ、焼き釜、ま。で、さらに、北海道、山わさび。さらにさらに、スパイシーデイザブルスープカレー。それまず蕎麦ですね。まあ、チンはないんですけども、こんな感じですね。すごいこれ美味しい。あーって、でもやっぱチンいるか、やっぱ。もう手遅れなんで、食べていきたいと思います。これ絶対、チンした方が 100% 美味しい感じじゃん。もうゼリーの、ゼリーそばゼリーそば腹減ってるから悪くない。絶対チンした方が美味しいです。コンビニでチンしてもらえばよかったな。 今思ったらもう遅いですけどうんあーおいしいねこれ税込119円なんですけどもこんなに大きい肉が入ってんですよ安いセイコーマートはねコンビニで一番好きこの焼きそばシリーズ最高、うん、メイン完食しましたああ匂いやばチートですかこれお山わさびくこれ結構効くなスーンとくる わさび風味がチーズですあーあーこれ結構くるな辛いの好きな人ぜひおすすめです続きましてスパイシーベイダブルスープカレー味ラジオから生まれたへえ、うん、うわ肩揚げの感じのポレとチップスうんスパイシーなスープカレーあこれ美味しいうん止まらないでや、シだま やったことない。これは200円はしなかったです安定のうまさあとはイエモンイエモンはおいしいは い, い夜食が終了しました え、こういったですね、ホテルシネマガエルというですね、え、ものが出てきました。で、こちらなんですけども、ホテルの入るところにですね、なんか映画のチケットみたいなやつがあって、まあ多分ここにあるテレビでですね、え、バングルビー普通に見たいな。他にも色い々ろいろ見れる映画があるそうで、12人の死にたい子供たち。雪の花、あ、これも見たいねで。ピーター・ジャクソンのモータルエンジも見れるんだ。 えー、見て。えー、見てください。えー、っとですね、テレビなんですけども、えー、朝食。まあ、朝食はですね、ちょっと明日楽しみなんですけども、6時45分から9時半までですね、朝食を食べれるということで、ちょっとこれ、すごい楽しみにしています。Wi-Fi も全部ついてます。コインランドリーあんだ。えー、ビデオシアター。これが、これがお金がかかるやつですね。1日1000円出せば、あ、これで見れるんだ。1000円は高いなぁ。 はいどうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。7時41分です。えー、1日ぐっすりと眠れました。やっぱりですね、ベッドがふわふわ、ふかふか。で、昨日の夜に気づいたんですが、えー、ここに冷蔵庫がありまして、機能を使えるということがわかりました。お茶を入れてます。で、さらにですね、この下のコースなんですけども、えー、なんとですね、コーヒー好きには嬉しいですね。 えー、ドトールさんのコーヒーですね。え、ちょっと今ですね、お湯を沸かしておりまして、ドトールコーヒーをいただきたいと思います。楽しみですね。はい。で、もう少し経ったらですね、こちらのヘルシー無料朝食サービスですね。和洋風のブッ フ, フェ、ブッフェ、ブッフェスタイル。えー、こちらはですね、無料で食べれるということで、いただきたいと思っております。ちなみに、ここの場所なんですけども、大通公園と続きの、えー、その真ん中あたりですね、ホテルラフィナート札幌、えー、こちらです。 お、そろそろ沸いてきましたコーヒーそしてクリーム砂糖砂糖は使わないのでパウダータイプのコーヒーですねクリーミーパウダーを入れたいと思います高温に変わりました香りが漂ってきました朝はやっぱりコーヒーですねいただきたいと思います あ, あいいですね 朝の太陽光が部屋に差今回はですね、ラッキーなことにですね、えー、ツインルームを借りれたということでですね、この布団が結構いいんですよね。あと、ちょっと嬉しかったのが、ここですね、このベッドなんですけども、見た目はわからないんですけども、厚ここくてですね、 はい、というわけでですね、トランポリンかっていうぐらいですね、スプリングが効いてます。はい、で、ここが、えっと、デスクですね。まあ、実際にですね、この割引を使ってですね、部屋を探したんですけども、一番の決め手というのは、おしゃれな感じですね。えー、こういうところとかですね、こういうですね、えー、感じですね。 はい。で、ご飯食べてきました。美味しかったです。いろいろと。というわけで、では今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。もし興味がありましたら、ぜひともですね、概要欄に貼っておりますので、見てください。ではまた次の動画で会いましょう。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。他にも、こういった動画を出しております。ぜひ、チャンネル登録をして、他の動画もご覧ください。完食でした。